you、uh、t -huh. 知らない二人だけの夜待ち焦がれていた景色と重なる夏の空に未来と今つながるよね開く花火君とここでほらあの夢をなぞる見上げた空を飾る光が今照らした横顔ああそうするとこの景色のためにそうきっとほら2つの未来が今重なり合う